続いてのチームは三重県津市と愛知県名古屋市よりお越しの三影の皆さんです犬山陶芸祭初めての参加となります今回踊る作品は「奇跡」テーマは「大和姫」です「天照を祀った姫」の物語を三影が表現しますそれでは踊っていただきましょう三影の皆さんです どうぞ<笑>皆様よろしくお願いしますよろしく 奇跡 苦難を乗り越えまだこの神にいざなわれたどり着く大河滝原の国いざ姿を消す ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ありがとうございました